皆様こんにちは DJ あさぴこ と, 浅かとも子です今回はですね第2回のラジオ番組のゲストである早苗ちゃんがよくやってらっしゃる即興演奏ですね私もちょっと体感してみようかなと思ってこちらポートシティ竹芝の方に設置されている、えー、期間限定のストリートピアノにやってまいりました。そこでで即興演奏をやるはやるるんですけれども 実はびっくりなことが多々起きますので最後までどうぞお楽しみに<音楽> さあ皆さんいかがでしたでしょうかさなえちゃんとのラジオトークもぜひお楽しみくださいこの後4月13日深夜25時からお届けいたしますお楽しみに